みなさん、こんにちは。鹿、え、島、ー、市から来ました総武です。えっ、ー、と今回の曲はあのチームの結成10周年で作ったんですが、コロナの関係で、えー、今、えー、やっと踊り始めたような感じになります。えー、精いっぱい踊りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いかずちという曲でございます。 とどろく鹿島の空に雷一閃すべてを焦がす。 She- 素晴らしい